韓国とは別の意味で同胞北朝鮮も追い詰められているみたいですね。どうも、政治いろいろの学部です。久しぶりに姿を現した金正恩総書記ですが、朝鮮労働党中央委員会総会で、朝鮮半島情勢を安定的にと述べたそうです。 朝鮮日報の記事を一部引用します。韓国青瓦大のパクスヒョン国民疎通指摘書管は18日、テレビ番組に出演し、北朝鮮の金正恩国務委員長が党中央委員会総会で、朝鮮半島情勢を安定的に管理することに注力しなければならないとした上で、対話と対決の いずれの準備もしなければならないと述べたことについて、対話に重きを置いていると思うとの認識を示した。パク氏は対決を入れたのは対話のテーブルが作られた時、より有利な立場に立つためのものとして、朝鮮半島情勢を安定的に管理するとしたのは、アメリカが発信した良いメッセージに、北が良いメッセージで応じたのではないかと述べた。 19から23日に奉還するアメリカの孫金北朝鮮担当特別代表が北朝鮮側と接触する可能性に関しては答弁が難しい問題とし、金氏の奉還により良い雰囲気が生まれることを望むと述べた。とのことです。対話に重きを置いていると思うというパクツヒョン国民疎通 指摘秘書官の分析はある程度当たっていると思われます。ただ、パクスヒョン氏はおそらく気づいていないと思われますが、キム・ジョンウ氏が意図した対話の相手は、多分韓国ではなくアメリカでしょうけどね。キム・ジョンウ氏は対話と対決と述べていますが、おそらく対決はただの強がりでしょう。対話にしても強がりではないかと見られ、その本心は物語にあるんではないかと思われます。 その根拠は実は党の金正恩氏自身が発言しています。6月16日付の連合ニュースを見ると、同じく党中央委員会総会での金正恩氏の発言を以下のように報じています。通信によると、金正恩氏は食糧難や新型コロナウイルスへの対応、反社会主義の克服などに言及。昨年の台風被害で、 人民の食糧事情が逼迫しているとして対策を指示した。新型コロナウイルスへの対応をめぐっては、非常貿易状況の長期化は、人民の衣食住を保障するための闘争の長期化だとして、経済指導機関は非常貿易という不利な環境の中、それに見合う経済事業を組織するよう求めた。とのことです。 食事事情が逼迫ししていいるは紛れもない事実でしょう国際社会の同情を買いたいがための方便ではなく、本当に心の底から出た叫びではないかと思われます。また、中国税関総書が6月18日に公表した貿易統計によれば、5月の中国からの対北朝鮮輸出額は271万ドル、約3億円で、前月の 2875万ドルの1割以下に激減していますまた対北朝鮮輸入額も75万ドル約8000万円にとどまり前月の185万ドルの半分以下に落ち込んでいますこれは北朝鮮が新型コロナの水際対策として中国国境を事実上封鎖している処理を5月になってから事実上強化している証査ではないかと思われます 北朝鮮にとって命綱と言ってもいい中国との貿易よりも新型コロナへの対策を選択しなければならないほど事態は逼迫しているということを表していると言っても過言ではないでしょう。金正恩氏は昨年の台風被害でと言っていますがどちらかというと台風よりも新型コロナの蔓延が原因なのではないでしょうか。そういえば先日立憲民主党の森裕子議員が 北朝鮮にコロナワクチンを提供すべきだと発言して、各方面から袋叩きにあっていましたね。北朝鮮自身は今現在でもコロナ患者ゼロを公言しており、ワクチンの要請は出しておりません。この森裕子議員の発言に対し、古い政党から国民を守る党所属の丸山穂高議員はツイッター上で、このトンチン監質疑はどこからの指示だ。 売国が過ぎると痛烈に批判しています食料事情の逼迫にもかかわらず、輸入額が前月比1割下になるほど中国国境を占めなければならないという事実を考えると、丸山議員ならずともコロナが蔓延してしまったが、表向きはコロナ患者ゼロと大嘘をつき続けているのでワクチンを要請できない。なんとか日本政府を騙して、 日本から北朝鮮にワクチンを提供させられないかという指示が森裕子議員に対して出たのではという疑問が出てしまっても致し方ないと思います。それくらいタイミングがバッチリなのです。金正恩氏が言っている対話と対決は韓国側が期待していると思われる韓国との対話に重きを置いていると思うわけではなく新型コロナが蔓延してしまって 日知も察知も行かなくなった国内状況を吐露し、アメリカをはじめとする西側諸国に今まで以上に恥も外聞もなく物乞いを始めたのではないかと思われるわけです。そう思われる根拠はもう一つあります。先頃の G7 共同宣言です。G7 共同宣言において G7 参加各国は中国への怒りをあらわにしたと言ってもいいでしょう。 香港や新疆ウイグル自治区における人権弾圧、東南シナ海における一方的な現状変更の試み、台湾問題の平和的解決、公正さや透明性を損なう非市場的な政策と観光、そして新型コロナウイルスの起源問題と5つも中国問題を取り上げ、まさに対決姿勢を明確にしたと言っても過言ではありません。 当然、このニュースは北朝鮮の金正恩氏も見ているはずです。トランプ元大統領をして才能があるタフな人物と言わしめた金正恩氏です。G7 各国が束になってかかってきたら、いかに中国といえどひとたまりもないことぐらいは容易に理解することでしょう。それに、金正恩氏も朝鮮民族です。古来より裏切りと日和みを繰り返してきたコウモリ民族です。 これは旗色が悪いのではないかと思い、中国を裏切る可能性はゼロではないと思います。そういえば、金正恩氏の激やせを報じるニュースも出ていましたね。もしかしたら、イギリスのジョンソン首相のように、自身も新型コロナに感染して死にかけ、これまたジョンソン首相と同じように中国に対して、お前らが新型コロナなんか蔓延させるから、俺が死にかけたじゃないかと、 起こっているのかもしれません。金正恩氏の言う対話と対決の真意とは、新型コロナで逼迫する国内情勢、G7 各国の怒り、それらを鑑みて出した中国を裏切り、西側諸国に物乞いをして国体を保とうという発言なのかもしれませんね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。